でも私は別にあななたが必要というわけじゃなくてだが堀北俺はお前を仲間だと思ったことはないお前も櫛田も平田も全ての人間は道具でしかない家庭は関係ないどんな犠牲を払おうと構わないこの世は 勝つことが全てだ最後に俺が勝ってさえいればそれでいい。